切たんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート21になりますそれではご覧ください前回背面にプラ板を貼ったのでその続きになりますまずは前回作った側面に貼るプラ板を接着していきます 接続ピンが邪魔でニッパーが入らないところはタガネで切断していきますここで一部成形していきます 次はこのシームにプラ板を貼っていきます。位置調整をしたのでしっかり接着していきます。 細かなカットをしたらやすりで成形していきます。 プラ板の合わせ目が毛羽立っているので流し込みで溶かしておきますプラ板を貼る作業が一息ついたので先にパネルラインの段落ちをしておきます それでは縦で最終的な形を出していきますなんとか成形ができたのでプラ板を貼ったところの筋彫りをしていきます 最初にやった筋彫りの部分に、タガネが行き過ぎた箇所があるので、そこも埋めて修正していきます。バリを取って、 最後にラッカーパペで細かな傷を埋めていきます。乾燥を待つ間、かかと裏のパーツがまだヤスリをかけていないので、そちらを終わらせていきます。 坂と裏のパーツも終わったので、戻ってパテをヤスリで整えたら、このパーツも一般の完成です。ある程度、切りのいいところまでできたので、一度全体で見ていこうと思います。どうでしょうか先ほどのパーツで見えていた接続ピンが見えなくなっていて、個人的にはすごくかっこよくなったと思っています。 それでは続いてアンクルガードの方に入っていきます。このパーツはこんなディティールにしていこうと思いますまずはいつも通りヤスリがけをしてマスキングシールを使って印をつけていきます。 それでは筋彫りをしていきます。 このパーツの水平はジグを使う必要がないのでこんな感じでやっていきますこれならパーツが安定しているので歯が深めに入るまでやっていきます歯を深めに入れられたのでゼロを使わずにそのまま0 0 5ミリを使っていきます次は 少し切り欠きを作りますこのままだと稼働時に足パーツと擦れてしまうので干渉しないようにしていきます こんな感じに切り欠きました600番で微調整しておきます 左右で隙間に差がありますが、どちらかだけを削るのは、パーツの形が別物になってしまうのでここは気にしません。次は元あった丸いモールドにマイナスモールドを追加してボルトにしていきます。 針を取っておきます次はこの 1.8 ミリの穴なんですが多分ここは姿勢制御スラスターだと思うので少しでもそう見えるようにフィンを作って入れようと思います。 フィンに丸い形を使っているのにも、理由があります。今回の場合、長方形のものを入れてしまうと、姿勢制御なのに動かすことができないので、向きが一定にしか噴射できなくなってしまいます。しかし、丸型のフィンであれば、形状に沿うように稼働できるので、より高度な制御が可能になるということです。今回、少し角度をつけてみました。 前から見るとフィンで中が隠れ後ろから見ると中が見える感じです筋彫りでできた針を取っていきます傷を埋めるためにパテを塗ります。 乾燥を待つ間、ここにへこみがあるのを見つけたので修正しておきます。